ええー、こんにちは黒田隆之です。深尾妙子さんです。こんにちは。はいよろしくお願いします。えー、今日はララバイオブバードランドということで、もうジャズファンやったらみんな、えー、一度は聞いたことがある。あれやあのサラボーンクリフォードブラウンないじゃない？ う, うんクリフォードブラウン。ンやつやろ？うん、あれチェンじゃないか。うんそうでもあのあれやな。うん、うん、いいトラックファーストトラックに入ってるやつ。めっちゃ有名なアルバム。うん、うん、うんうん。 ジャーバーバリッてってやじゃろでね、まああれはもう絶対見た聞いたことがあるあいいよな、<笑>あれの有名なララバイオバードランドですが、まあバードランドっていうのはもともとバードランドってお店があって、そうだね、ジャズクラブね、ニューヨークのね、ねバードっていう要は相性、えー、やったチャーリーパーカーのことが大好きやった店主が作ったの。 う, ん、そ, う, そ, う, そ, うそれでそのな名前にあやかってバードランドっていう店を作って、うん、そのお店がなんかラジオ番組をスポンサーすることになって、うんうん、その毎字にかける曲が欲しかったよ、はあ。バードランドみたいな曲が<笑>毎字にかけるのが欲しかってジ、うんうん、ジョーシェアリングになんか曲 なんか作ろうやとか作ってやっていうか今日最初「弾いてや」やったらしいのほうほうほうオーナーの作った曲をあのジョージ・シェアリングに弾いてもらってレコーディングしようと思ったんやけど。うん そしたらなんでかというとそう毎日にかかるのもロイヤリティとか多分あるからなんか自分の曲をやりたかったけど、うん、ジョージ・シェアリングなんかどうもその曲あのしっくりこうへんくて、うん、僕は曲作ってもええかなってことになって、うん、でもジョージ・シェアリングが作った曲が毎日かかったらロイヤリティが全部そっちに行っちゃうから、うん、それはそれで困るので最終的にはなんか半々にしたらしい。うん、あのあ<笑> 作った人の権利とパブリッシングさの出版の権利とで分けてなるほど で, できた曲がこの「ララバイオ・バートラン」と そ, そ, そういうエピソードがあったんやなラジオのその毎日かかるやつやなうんうんうんそういうことかだからテーマソングみたいなやつやなそうそうそ う, そうテーマソングそのとおのしかもあの10分で作ったとかウィキペディアに書いててさあのそのそこれができたのが1950年代やねんけどその20年代にのブロードウェイのヒットソングでさ Love m e o フ l オンリーフミオンリ e フミ e ンリーフミオンリー o ミオンリーフ e オンリーフミオンリーフミオンリーフミオン l ーフミオンリーフミオンリーフミオンーフミオーフミオンリーフミオンリーフミオンリーフミオンリー e ミオン e ーフミオンリー v e me. リーミーオーリーミーフミオンリーフーフミオンリーフーフミオンリーフミオンリーフミオー バードランドの子守り歌の時にラブミーオブ・ディー e ーを無理やり歌おうと思ったらさ、ブリッジで全然違うことになってたあー。ああ、そうかそうかそうか。完全に一緒ではないってことですか。そ う, ううん、そ, うう<笑>そういうことかそういうことか。ああ、いや、表情も全然、そのテーマソングっていうのは知ったけど、そんなエピソードがあったとは知らんかった。ああ、なるほど。しかももう一個喋っていいな、かこに。も なんかなあの私があのジャズ歌い始めた時もこれ練習してさ、うん、で先生のアメリカのな黒人の女の人の先生のとこ持ってって、うん、これ歌おうかなと思ってって言ったら先生がこれあの あ, あの 亀, 亀が出てくる歌やろあんな気持ちうら気持ち悪い歌よう歌うなみたいなこと言い張って。うんうんうんうん 亀がイチャイチャしてさ、なんか唇でイチャイチャ音立てて、ああ、気持ち悪い、私あんな音大変とか言ってた貼ったの、うんで。そういうイメージでいたの、うん。でも私は最近、私の生徒さんがまたこの音を持ってきて、これ貼って、うん、でもう一回改めて歌詞を見てみたら、タートルじゃなくてさ、タートルダブスだったああ、そうそうそう、そうか。で、タートルダブスって鳥なのよ。亀<笑>じゃないのよ。<笑>あのー、あれに出てくる鳥やろあのー 12のクリスマスソングのやつああそうあっそっかそうなんかあの愛の種の象徴みたいなそうそうそうそうそうそ う,、うんうんうんうん、そう、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうたいそうそ、ん、うそうそうん、愛のためにはこううう 紙やったら気持ち悪いけど、基準は。そうなんで、全然じゃりだからバードランドやんみたいな。<笑>ああ、なるほど、なるほど。ここにつながんねんそれでさ、だから今度、あのブリッジのとこでウィローって出てくるんだけど出てくる、これもウィローは柳やと思ってるけど、ひょっとしてウィローっていう鳥がおんのかもと思ってさ、慌てて調べたら、これは柳やって。あー、これ、ね。<笑><笑>っていうはエピソードで。あじゃ あ, あの、歌詞いきましょうか。うんはい、お願いします。 はい、それでは歌詞の、えー、一段目、まあララバイ・オブ・バードラン。まあララバイ・オブ・バードラン。ードランこれもだから、店の名前にかけて、うん、で鳥の世界ともかけて、おもり歌、その音楽やってところから、そういうのをこうまず一個目に持ってきてるのでララバイ・オブ・バードラン。ン、うん、これ歌詞をつけはったのは二年後ぐらいやったって聞いたけどね。うん、でも、うん、先に曲ができ た,、ねできたな<笑>ね、そうあのララバイ・オブ・バードラン。ン、うん、That's what I always hear when you sigh. ここまで歌よね。なんか。l a l a b a or Birdland, that's what I always hear when you sigh. だからこれ歌で言うと l a l a b a or Birdland, that's what I. て消えるけどここ、うん、意味的には、うん、Always hear when you sigh までが一センここまでね、うん。Always hear when you sigh。で、要はあなたがため息をつくときに聞こえてくるのは、うん、バードラ i r d l a n のコメディー歌。うんうんうん こうポエティックやな。あの、うんうん、じあ 詩, 詩的な感じやな。うんうん、Never am I world land.World land っていう言葉は特にないんやけど、Birdland とかけるための造語みたいな言葉の世界じゃなくて、Birdland なんか。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 Could there be ways to reveal in a phrase how I feel? これ、クエスチョンやな、うん。Could there be ways? そういう方法があるかなで何をする方法かというと、と reveal how I feel に続くんやけど、うん uh, to reveal, in a phrase はちょっと間に挟まってて、一言で言うと、みたいな感じで、うん、私の気持ちを一言で表現できる。 方法なんてあるのかしらないわよねみたいなそんな感じ。リビールっていうのがリビールっていうのが こ, れがこう露出するっていうかあの バ, バレるっていうかこう表に出すっていうかさそうそう託してる気持ちを表に出すのがリビール。うんえー、ー<笑>だから自分の気持ちを一つことで話せるようなそんな方法って露出できるような方法ってあるのかしらみたいな。あるのかしらもちろんないわよねみたいな。っていうの反応ってやつやな、うん。そうそうそうそうそう。 Okay、これが最初の一番のでしたあ。はい。で、二番目。二番目っていうかこれが、えー、これはも同じメロディー、A メロディーやな。そうだね。Have you ever heard t o ここが問題の Turtle d o v e s こ こ, ここね。亀じゃなかったって。うん、亀, 亀, で亀じゃないのよ。うん、Have you ever heard t o Turtle Dogs?、うん、これしかも聞いてくれるこの Bill and Coo. ビル＆ンクーを。ビルン＆クーはビルさん、ビルちゃんとクーちゃんじゃないんだよ。あ、違うん、ね？違うんだよ。このタートルドブさんの名前がビルた、ビルちゃんとクーちゃんじゃないのよこれは。あ、そんなふうに見えてたけど。見えて見えるよ。これはね、ビエンクーっていう動詞やね。え、これが動詞、うん。イチャイチャするっていう意味やね、これ。あ、そういうそういうことか。うん。うん うん、なんかイチャイチャするこう愛してるキスの時の音とかそういうサウンド付きのイチャイチャの感じが病院もそうかそれが先生亀で考えたそうもう亀がイチャイチャしてると思って大変な<笑>亀はちょっと生々しいもんなそうなのよね<笑>唇ブラブラついしねああそうなのよこじきバトちゃんがイチャイチャしてるのは可愛いからねこ、うん、れを聞いたことがあるとうん 彼らが愛するときに、す「when they love」。だからこの最初のセンテンスは、「when they love」までが続くの。な、うん。Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love?、うん、まあここでピリオドみたいな。ここでピリオドみたいな。そうそうそう okay. That's the kind of magic music. それが、そういうのが、あの、魔法の音楽なんだよね。私たちがキスする時の、みたいな。うん それとはその自分たちがのイチャイチャ具合をコジキバトちゃんのイチャイチャ具合とこう掛け合わせてるてなるほど、うん、これは誰かとまあ愛するあそうかため息ついてた人と愛し合ってる時のこういうことやなそうそうそうため息ついて相手の人とイチャイチャしてる時の音があ の, あのコジキバトのイチャイチャと同じそっかうん なんかドラムでピヨピヨって音はさ出しにくいんやけどさ<笑>ねあのなんでキジバトのキジバトっていうかその、はいはい、音を出せるあの、うん、バードコールっていうのはあるんやけどそれを演奏中ピヨピヨピヨって、ね、<笑><笑><笑>でもまあこのタイミングでその鳥っぽい音が出たらどうねボーカルの人はおーおーってななるほどこういうこうね歌詞知ってるとねやっぱちょいちょい あのな、ー、あ、ビルエンクのところとか、うん、な、When We Kiss みたいなところな、ねまあねうんうん。で、ここここも、えっ、ー、と、t h a t s the kind of magic music we make with our lips.When We Kiss。これが一個のセンテンス、この三行全部で一個で、うん、That's the kind of magic, that's っていうのはビル、ビあのキジバトちゃんのビルエンクする様子の歌、うん、音楽が、 あの、私たちが唇で奏でる、マジックミュージックのようなものだよ。うんうん、ああ、私たちの、こう、まあ、キスしてる、こう、よときに、まあ、ま、うん、出てくる、この、まあ、キジパるあの、あのマジックのミュージック c へい、のが、うん、キジバとじゃん、that's the kind of magic music、うん。うんうんうん、<笑>ああ、なるほど。まあ、こう、こ こきじばとが愛し合うネイルを聞いたことがあると、まあ、あの、聞いたことは。ここ、ここ、これ、ここ、までここまですね。前半ね、じゃ、そうそうそう。その調べはまるで、その音、その音っていうか、その、まあ、音楽みたいなところは、私たちがキスときに。唇で、まあ、出てくる、まあ、音楽を。そ う, そう、そう、そう、そう、そう、そう、こう、あの、ね、ずっと、こう、こう、うえでやな。 まあ、まあ入り込んでんねんな、これ。もう入り込んでるよ。あの、次々と言葉で重なってきて情景が全部出るみたいな。ああ、めちゃくちゃよくできてるね。でも、これはだから、あの、 そういう意味では、亀とちゃいますよっていうこと、うん。はい、もうちゃいます。ちゃいますよっていうことと、まあ愛し合う音をこう一生懸命こう番え。ええー、くうがまさか同士だったとは。同士やったんやな。ビ美代ちゃんとくうちゃんやと、ほんまに思ってたやってしまう。ああ、トゥータトル動物もな。そ<笑>うそうそうそう。おだいりさまとおひなさまやと思ってたわ。あの十二日間のクリスマスなのにちょうど二番目に出てくるんちゃう。ーああ、そう。 トゥータール動物っていうのは、まあ聖書からもだからまあそういう意味ではもうなんか普通の決まりはア愛の歌作る時の決まり文句みたい な, なね。でしかもバードランドだからね。あ、はい、い。なあなるほど。投げたや鳥のね。あそ う, そ う, そうあすごいこうやっぱトンチが効いてるんよね。そうだね。<笑><笑>とんちってものすごい久しぶり聞いた。<笑><笑>じゃあサビ行きましょう。サビ行きましょう。 これがしだれ柳。う ん, うん、うん、あのウ、ウィーピーオード、ああ、でもだからウィーピーオードウィーローだから、やっぱりそうかな。私、うん、He really knows how to cry. この柳ちゃんが、うん、もうあの古い柳ね、うんうん、もうめっちゃいつも泣いてると。 ヒーブリーのデューリーナーズ春くらいもうめっちゃ泣き方を知ってるって言えるけどまあめっちゃよう泣いてるっていうか、いつも泣いてるっていうかそんな感じしかもウィンのウィロウィープフォーミーっていう曲があるぐらいこうむせび泣いてる感じほうほうほうほうそうそう。だからここ書いていつも泣いてる悲しみでいつもむせび泣いてるって書いてこれなんかごむせび泣いてるがウィローってそういうイメージじゃねーかあそういうアンツーウィーペンくらい、うん、じゃないけど最初に weep o ウィローってあるからやっぱり むせびたいてる感じやな。このウィーピっていうのがむせびなく感じ。号泣してるんじゃなくて、こうしくしく泣いてる。シクシクなんかで、まあ、でも、その柳の形がそういう。あ、そうそうそうそう、いいね、なんかにとっても日本風やけど、アメリカでも言うねん な, なそ。そうやって見えるねんな。うんうん、で、まあ、泣き方を知っていると。そう、泣き方を知ってる。っていうかもう、もうしょっちゅうな、泣いてるとか、よう泣いてるっつうかさ、うん、そんな感じ。 That's how cry, on my pillow. うん、ピローとウィローはよよくあるイの踏みパターンやねなるほどあと、イエローとか、ねうん、<笑>でもあのイエロー、ねうん。ピロー、ウィ ロ, ローはよくあって、ミ、ま、ローの、ま、泣く様子がピローで泣く様子ってのものすごいようあるから、でそれよくここにも使われてて、うん、それがもう私が柳ちゃんが泣いてるように私もこの枕で枕を濡らしてむせび泣くのよ。うんうん If you should tell me farewell and goodbye. もしあなたが私にバイバイって言って別れて、どこかもっても去ってしまったら。うんうんうん。If you should tell me。別れてるわけじゃないんやけども、それぐらいこう愛してるわけじゃなったら That's how I would cry on my pillow が家庭やこれな、うんうん。そうそうもし別れちゃったらもうじゃなくでっていう。もうん、っていっちゃなくで。むせびなくでみたいなそうそうそう。ちょっと脅迫入ってる感じの。<笑>そ う, そ う, そ う, そうちょっと脅迫入ってる。<笑>ちょっと怖い感じです。わ<笑>、うん、かりました。<笑>あ意外とだから俺はその な, なんかこうめめしい部分が錆びでぐちゃってあるんだなと思ったら。うん そうでもないよね、うん。あ、まあ、めめしいけど、家庭法のめめしいやな、これな、ね。うん、そう、もし、まだ、うん、本当に泣いてるわけじゃなくて。そうだ、本当に泣いてるわけじゃない。まだ愛し合ってる。別れてはいない。別れてはいないっていうところ、うん。あー、それぐらい好きっていうことやかな。うん、ね。 うんうん、なるほどサビとしてはすごくあの展開部分がね好き好き好きもし別れたらなくでそれぐらい好きって言ってるんでそうそうそうだ か, らだから全部うまいこと言ってるパターンやなこれ、うん、うまいこと言ってるパターンだよなそうそう、うん、<笑>こうよこサビで別れてはいない分かれてはいないなここでドラムでこうブラシで別れたい感じに出す出したらあかんで<笑>ううう<笑>より一っ好きでいいってことやなそうかなうんなるほどなるほど。 そっか、うん、これでもこの曲やるときにはやっぱりキジバトのバードコード鳴らすようにしようか な, れ<笑>な<笑>それしょうかはいじゃあ最後の A をやってみましょう Lullaby of Birdland ちなみにこの Lullaby ララに歌うのは大変よ LullabyL、うん、やし U やしね Lullaby of BirdlandLullaby ララて l、ならばよ、る i r d land しかも、land。ある が, が出て、バー r d l a n ー b i r 難しいね、これは。おじゅかちな、んがいね、は、うんなようでね。だだばいじゃないから、ね、な、だだばよ、ばだだ、ばードラんとじゃないかな、ならね、まあまあ、カタカナにな る, ね, そうするそうね。はい、わらばよ、bird land、whisper low、whisper low。 あの低くね、ささがやっそうとささがやった。kiss me sweet. あの甘く口づけをして。そして、うん、行きましょうと。Will and w e l l go! フ lying high in birdland! フ lying high in birdland! これ、飛んでるのは私たちだからね。ああ、なるほどね。あの空た、空高く飛ぶ。空高く舞い上がる。うん 二, 人ね、二人でね、バードランド が, がね。そうそうそう。High in the sky! Yeah. うん、高くースアップアバブ。なななぜなぜかかそそこままでと い, いうとそれは、まあってことはそれの理由はすべててってこと because, そうだね。ああ、そう て, て, ては だって愛し合っているからということよなんやなだからもう、はい、天にも昇る気持ちの感じなよなもうですねでため息つきはねようななんか最初のため息がもうあのため息っていうのはあのあーだるいのため息じゃなくてなんかあの愛にあのあそっちの そうそうそういうため息。うん、しんどい辛いのため息じゃなくて、こう、本当にため息をつくのがこ、こう、ちょっと色っぽい。うん、色っぽいため息だよ な, な、うん。だから、そういうあの、ああの、I hear Rhapsody でさ、ひょっとしてそんな出てこへんかなと思って歌ってたら、あんまり出てこへんかったけど。<笑> And when I hear you call so softly to me。名前を呼んでくれたら、 I don't hear a call at all. 名前を聞こえなくて、I hear a rapsley. みたいな。ああ、そういう意 y が聞こえるっていう、うもなんかこうあ、あなたのやってくれることがもう自分の中では歌に聞こえたりとか、あの、サイなんだけど、もう、ば子守歌に聞こえるみたい。それぐらい好きやからみたいな。そうそう。はい、はいは、いいイメージも悪いイメージもあるって感じだよ。<笑>でも好きで。 そうね、うん、さい、あの、さいは、本当、あの、がっかりしたさいもあるし。普、う、段、ん、に、今も、こうこらへん使えてるさいやったら、なんか、あの、本、う、当、ん、あの、ちょっと、ためいき、吐息、ね。吐息みたいな、吐、うん、いああ、もう。うん、なんか、めっちゃ美味しいもん食べた時も、ためいきでるしな。<笑> そういう感じ、まあ、だから、いろんな意味の、まあ、日本、日本語のままのため息。いろいろ吐息みたいな、うんうんうんうん。でも、日本人で、がため息っていうと、どうしてもやっぱり、こう、悪いイメージがあるけど。ここのため息。吐息をつくって言った方がいいのかな。なるほど。だよね、ため息、ため息をつくと、ため息って、ほんま、もうだるって感じがするもんね。うん、吐息って感じかなな。という感じで、なんか、そういう音って出るのかな、吐息の音って。はあ ブラッシやろうかブラッシラシブラッシでもブラブラシブラシブずっとなってるからなシブラシブラシドランドやからラシブラシ出すタイミングはここやねここシブラシブラシブラシブラシブラシブラシブラシブラシブラシブラシブラしブラシブラシブラシブラシブラシブラシブラ ポイントとしてはここドラムねこういう知ってるタイミングただただバードランドやから鳥の音鳴らすんじゃなくてここのタイミングで鳴らすとちょっとそうですねうすって笑ってくれるかもしれないなって感じやんな<笑>というわけでやっぱり歌詞知るとねやっぱりこうサポートしやすくなるよね絶対ねこれやっぱりこのブリッジがさあの悲しいんじゃないっていうのはポイントじゃないそうだねうんうんって出るからなく悲しい場所かと思ったらいやそうじゃなくてそうねうん の部サね。に泣くぐらい好きそこらへんをぜひドラムの人は理解してたえいていただければと思いますはいやっぱりジャズの曲って面白いねやっぱりそうねええ歌やねしかもあのちゃんとなぞるとメロディーやっぱめちゃくちゃいいよねやっぱ り, やっぱり、ね、ピアノのジャズピアノの人が作ったりさすがジョージシアリングって感じそう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 歌詞もよくできてるねこれはねはい、うんうん、ぜひ皆さん歌っていただきたくドラムのサポートの時もそれを思い浮かんでやっていただけたらと思いますはい本日は以上になります深谷くんたいさんありがとうございましたお疲れ様でした